何だろう<笑>ここはやっとお目覚めか遅えよナンバーどこだ<笑>よう 落ち着けてめえこれ俺たちをどうしようってんだだからまず落ち着けってはああんたまで何をのんきなこと言ってんだ<笑>俺らはさお前の目が覚めんのを待ってたの も, もう全員自己紹介も終わってるからそういうことじゃあ はい、始めるか始めるってちょっと待てよあんた誰だよ俺たちは自己紹介まだだろう<笑>うるせえんだよかすがご存てあんた誰ラオマだ<笑> ラ, ラオマ お前がマブチ<笑>じゃあ改めて始めるぜいくつか質問に答えろ野々宮をああ乙姫ランドの店長あの人を何で殺したなんでだう<笑>俺は忙しいんでなこの場で質問できんのは俺だけだ 言うこと聞けないなら仲間を順番にぶっ殺すかよし録画を始めろはい何始めんだいお前には選択できる権利はない仲間見殺しにしたいのか、うん お前は清流界の人間だなはちげえよその割には立派なもん背負ってるじゃねえかそれで仇とは言わねえだろうああそこまでずずしかねえうちの倉庫でこいつを盗もうとしてたってなんでだ人民元なんざ日本で使えねえぞ<笑>偽札だろそれ はあ、なんでそう思う、うん、見たんだよ事務所になかったはずの金が急にピン札で現れたろ食材扱ってる倉庫に妙な白紙の束が大事に箱詰めされてんのもななるほど偽札だと承知の上で人民元を盗むつもりだったわけだで盗んでどうするつもりだったあんたの白紙の尻尾を掴んだんだあれを使って をを殺しした落としまをつけさせるそのつもりだったさあそうか<笑>一番お前らは俺のビジネスを嗅ぎ回るために倉庫へ入り込んできたそして入ってからたまたま偽札に気づいたってことだなは<笑>くそく 答えろその話、まだ誰にも知らせちゃいねえんだな。さあ、どうだかね答えろ。仲間を見殺しにする気か。まだ誰にも話しちゃいねえよ。そりゃよかった。じゃあ最後の質問だ。その調子で気持ちよく答えてくれよ。なんだなさっさとしろ お前は俺が野々宮を殺したと本気で思ってるのかああそうだ<笑>いいねその言葉バッチリだぜバッチリ<笑>なん何だよそからしのぎに首突っ込んでくるとはな そいつはご法度のはずだぜなあ清流会さんだから俺らは清流会じゃやめとけまんまとやられたのかもなえやられたって偉人さんはお互いの島に立ち入らねえのが鉄のおてだ だが清流会はそいつを破ったそいつはつまりハンピン・リューマンへの宣戦布告だはカメラ止めろおい何勝手なことばっか言ってんだ俺は清流会なんかじゃいい芝居いただいたぜ仕上がりが楽しみだ何そうだなじゃあいい芝居した褒美に 一つ教えてやろう、はあ、野々宮をやったのは俺だやっぱりてめえか今撮った映像倉庫の防犯映像とつないでメンバーに送っとけ清流会が仕掛けてきた証拠だってなはいお前らには礼を言うはぁ、あ、最初は心配してたんだ 俺が撒いた種に水をやってくれる奴がいるのかだがお前らが現れたそして今日おかげで花が咲くまでにしてくれたおいおい待て何を企んでやがる聞いてんのかこれ無駄だぜ春日マブチは西流海相手に戦争を追っ始めてんだ セ流会相手にこの町の金庫をぶっ壊す気らしい戦争なんでそんなことをさあな。ただ問題は、セ流会がリューマンに抗争を吹っかけた。その口実に俺らが使われちまうってことだ。俺らがそんなどうしてさっきのビデオを使う気みたいだな。でも俺らは関係ねえそれにあんなビデオ 喧嘩の口実にならないだろうだがマブチは清流会が仕掛けてきた証拠としてメンバーにビデオを送るように言ってたろうそれに撮影してる時に見せたマブチの笑顔と妙な言葉の端々全部がいちいち気になる何を企んでやがるのかあの野郎少なくともマブチは この町の町近郊を本気でぶっ壊す気らしいな あ, あその話あとでよかねえか見張りのいねうちに何とかここを脱出しねえと、はああ確かにそうだおい ね 喂 哦, <咳>哦<咳>啊<咳>嗯 は あ, あなあ誰も来ねえなこのまま死ぬまで放置ってことねえよなだとしたら ずいぶん気の長い拷問ね。縮小はいやなんか足音がする。 物も全部吹っ飛んだその責任を取ってもらうトラック爆発させたのはあんたらだよな俺らじゃねえよラオマーからお前らを見せしめにしろと指示があった見せしめああお前らの死体を切り刻んで清流界に送りつけてやるラオマーには 時間かけてじっくり楽しんでやれって言われたよ。部下にやる気を起こさせるのが上手い人だ。そりゃいい上下関係だね、おめでとうさん。<笑>お前もそれなりに修羅場をくぐってきたんだろうが、悪運もここまでだ。いつまで強がれるのか楽しみだ。<笑> 痛いか怖いか<笑><笑>いい顔だずっと見てたいぜやめなさいよ変態お前は後回しだ後でじっくり楽しませてもらうぜふざけんなこのど変態褒<笑>おめ言葉をありがとうよ ってことでまずは前菜でじじいからだ<音声>あらやめろ<音声><音声>あ な, なんだお前 い, いえ実はラオマーからちょっと申しつかったことがありましてあ もし使ったっておいラウマーがなんだってなんで鎖外してんだ私にできるのはここまであとは自分たちで何とかしてくださいえってめえ待て 命の恩人へ現るってとこかああ残念ながら俺の悪もまだ尽きちゃいねえな誰なんだあいつは知らねえよま、今度また会えたら飯でもおっとくわちょっと何のんきに話してんのごめんわりわり今助けるからよよし よしっかこの野郎ざけんな ああうん、<笑>そうか。 Hmm? <laughs> カダンジョンって感じだな。宝箱でも転がってるって言。 ああ。 んだてめえら。 昨日病院で二人とも死んだ。現場は清流会の島の中だ。犯人たちはそのまま逃走中。<笑>となるとそれで終わりはしねえよな。<笑><笑><笑>ああ、今清流会の頭。 高部が兵隊積んでトラック走らせてる会長の了解も取らねえで飛び出してったとさ鉄工師敵は取ってやるからな向かってる先は反転工事えっハンピン・リューマンの島 高部は反転工事に向かったのかあそこの奥にはチョウっていうやつらのボスの店があるこのままじゃ全面戦争になるぞずっと守られてきた偉人さんの金庫がこんなあっさり破られんのかみんなブ淵に踊らされてんだ俺らのこと口実にしてよクソでも野々宮殺しの犯人はやはりブ淵だったな なあのクソ野郎ニヤついてゲロリやがったでも動機はまだ謎だよねうんどうしたたしさんんいやマブ淵の言葉がいまだに気になっててないいじゃもうあのクソ野郎の言葉なんてやっぱり野々宮が殺されたのって 私たちが原因なのかも俺らは関係ないって。まあ、特にサッちゃんは絶対に関係ないはずだ。だって殺したのはマブチでしょ。そしてマブチは私たちを狙って構想の出しに使ったんだから。いやサッちゃんそれは違う。狙ったんじゃない。そうか読めたぜ。何が？ 野々宮殺しの原因や動機からスタートするとこの問題の解答は出ねえつまりマブチの狙いは清流界との戦争だそうみてえだなマブ渕が戦争を始めたいならすぐに自分で仕掛けりゃいいでもそうせずに俺らを口実にしたぞなぜだ<笑>飲んでだ そんなことしてもし戦争が始まる前に首謀者が間チだとバレたらどうなるあっ他の組織が黙っちゃいないそうだここは横浜だ知っての通り町を仕切る偉人さんはお互いの島を荒らさないってのが鉄則だろうそいつを破った者には全勢力から真っ先に制裁が加えられる間チがハンピン・リューマンの大幹部だろうがそこは変わらねえ だから自分からじゃなくてそれ以外の口実が必要だったでもなぜ私たちもそれにつながるのがマブチの言葉だ思い出してみろ最初は心配してたんだ俺が蒔いた種に水をやってくれるやつがいるのかだがお前らが現れたそして今日おかげで花が咲くまでにしてくれた 今回の一連の話を思い起こして出た言葉だろうなつまり種まきは野々宮殺しそして水をやるってのは俺たちが野々宮殺しを追って馬淵に近づいた行動ででさっきのビデオの撮影で喧嘩の準備が完成したことで花が咲いたっていうのがまさにそうだろうなそして全体の文脈から察するに馬淵が言う水やりの役目は 俺たたちである必然はなかったんだろう何よそれさらに言えるのは殺された野々宮も特に彼である必然もなかったってことだ野々宮の店のケツ持ちは清流会だろブチの計画をシンプルに言えば清流会の息がかかった人間を殺しそれに反応した人間を使って抗争の口実に使いたかったんだ そのシナリオのそれぞれ役目は野々宮でも俺らでも誰でもよかったそんなそんなことのために手長は自らのリスクを避けて戦争を始めたきゃ回りくどい手が必要だったんだろう昔聞いたことがある戦争に勝つ秘訣って 最初の一発を敵に撃たせることだってよじゃあ俺らも野々宮もあのクソ野郎の計画のために加勢しただけってのか<笑><笑>冗談じゃねえぞあの野郎しかも最後はマブチの思うようになるなんて絶対に許され落ち着け春日 今は冷静になれそうだなんだかんだ言ってマブチは切れ者だぜふざけんな奴の思い通りになんかさせねええさっき戦争に勝つ秘訣は最初の一発を敵に打たせることっつったよでも俺は兄貴に逆のことを教わったぜ喧嘩は絶対主う。最後は腹をくくった奴が勝つってよ おい待てよ一番おまけにサッチャまでどうしちゃったんだよ構想を止めてやる俺らから清流会の頭にきっちり説明して話をつけりゃいいおい極道のドンパチにまで首突っ込むのかよナンバーこのままほっといて俺らが構想の火種として濡れ衣のかぶせられたままでいいのかよ私はそんなの嫌だ野々宮だって 浮かばれないよ分かった足立さんは<笑>まあ小ずるい野郎にしてやられたままってのもシだよなよしゼオは急げだ 行こうぜ反転工事に。 いたぞ高部た ち, だよちょっと待ったかすが何しに来やがった<笑>こいつは仕組まれた構想だ<笑>裏で糸引いてんのはラオマーだ マブチなんだよ乙姫ランドの店長をまぶが自殺に見せかけて殺した彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる本当よ電話越しにラオマって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ俺らはそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってたそしてハンピン・リューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだで、ね 会の手先として捕まったんだろうブ淵から送られてきたんだブ淵は俺が清流界のもんだと決めつけたそしてその映像を撮って構想の口実に使ったけどあいつは知ってたはずだ俺が清流界じゃねえってことくらいわざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる俺らが清流界の人間じゃないってことあんたが当然知ってても っとボケて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだとマブチたちは被害者だと主張できるんだからな<笑>全部を承知で構想を煽ってんだ奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞここにいる全員がマブチに踊らされてんだだろうな分かってる ブチの首はきっちり取ってやるここの連中も全員ぶっ殺してからなだからそうじゃねえだろう何度も言わせんなよこの戦争はもうそういう問題じゃねえんだ何鉄と工事はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだそんなガキが年の数より鉛玉食らわされた 殺したたのは淵一人だったかそうじゃなかった全員銃を打ち込んできた丸腰の二人に何十発とな<笑>てめえの後ろにあるのはハンピン・リューマンのボスの店だ俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよそして。 あの世の鉄と工事に詫びを入れさせる要するに話を聞きてんだよなだったら茶化はいらねえだろ理屈ではそうだ俺らは丸腰だぜ高部さんだからあんたに俺らは打てねえよ喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある弾取ろってんならそれなおさらだ ここで俺をはじく筋ってのは何ですか<笑>ここで俺を撃てば清流界の看板はクソまみれになる鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ<笑>ただ俺が口でどう言おうがあんたは引かねえそういう人だ も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら。一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして。力ずくで止めさせてもらうからです。<笑>もじゃもじゃ頭のクソ野郎が。 存知騒がして悪いだよ。あんたらは手出されてくれ。そっちが動けや、青龍会に着脱だす理由ができちまう。ガスがよ、てめえどこまで舐める気だやってやな俺。 手いき。テメェら俺らの勝ちだここは引いてもらうぜ問題発生だズガ 店の 主, が来た主あいつがハンピン・リューマンの総帥あいつが長だ向こうさんのトップってことかじゃあまさかあいつがブ淵の黒幕で野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか 馬からさムービーが送られてきたんだけどなこれに写ってんのお前らだねうちの倉庫でこいつを盗もうとしてたってお前は青流界の人間だなああそうだ思いっきり編集されてんじゃねえかチヨゼ俺らは青流界じゃねえ 清涼界の人間じゃないじゃなんでマブチをかぎ回ってんのそれはよ本当のこと言いなよおいよせ<笑>言葉は選んで手短にこ、ね、俺短期だからさっきも一番が言った マブチが俺らの店長を殺したからだからマブチを追ってたんだよこの構想に火つけたのはマブチだやつは俺らをダシにして清流会に濡れ着ねを着せたんだってことは全部マブチのせいって言いたいわけそんなもうの鵜呑みにできねえなマブチはうちのナンバーツーだよそれが突然暴走しましたって言われてもね<笑> あいつだって暇じゃないよいろいろ忙しいんだ構想が始まってんだぞどれだけやべえ状況なのかくらい分かるだろうなのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろうその動が受け取ってからマブチと話くらいしたのか調さんまぶと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか 連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて本人はさっさと安全なところに逃げ出した可能性が高いからだだとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ俺に説教するのでもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえあんただってわかるだろ おっさん口の利き方に気をつけろっ何すんだ、やめろあのね別に俺はここであンタら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ 戦争をふっかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血まりにする戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃないやるならやれマブチが何だろうが関係ねえ青流会は若いのが2人何十発も弾くらって死んでんだもうとっくに戦争は始まってんだよてめえらどっちもいい加減にしろ あんた ら, ら2人とも戦争しているのか、知恵だろう。このまま間口の思う壺でいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろう。説教はすんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ。えクレームだ。あんただって定型組織のトップなら、人の話くらいちゃんと聞けよ。<笑>クレームか<笑>。 カスが一番、だったなああ分かったよ話を聞いてもいいでも、その前に俺の質問に答えてよ分かったマブチが偉人帳で構想を仕組んでるとしてその理由はなんでそんな真似すんのマブチに何のメリットがあるのそんなもん、俺が知るかよなるほどじゃあ、そもそもの話 野宮ってソープの店長それを殺したのがマブチってのはマジな話なの直接あいつに聞いた時否定はしなかったぜうんその答えじゃ足んないよじゃあ話は終わりってことで奴の目を見りゃわかる店長を殺したのはマブチだ でかい声出したって結論は変わらないよ待てその人を撃ったら全面戦争だマブチはそいつを高みの見物あったら本当にそれでいいのかい何のための構想だよそんなこともわかんねえのに血流す気か何度だって言うぜ全部マブチが仕組んだことだ ここにいる全員があいつに踊らされてるこんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞまあいったね春日君ってさ凶な嘘をつけるタイプに見えないんだよな<笑>ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね 特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいねそれが発端なんだろうお前らの話によれば あ, あ彼女が電話越しに「ラオマン」って声聞いたのは知ってるそれじゃ足りねえのか当たり前でしょ<笑>となるとここはやっぱ あの連中に頭下げるしかないか。あの連中この街でどうしても知りたい情報がある時、行くべきところは一つだけでね。あ偉人ンの情報の吹きだまり、つまりコミジュルだよ。コミジュル